コンタクトセンターと顧客について簡単に説明しますこちらがあなたの会社ですこちらは情報を検索しているお客様彼はどのような行動をとるでしょうかウェブサイトを調べてコンタクトセンターに電話してソーシャルネットワークを使いますオムニチャンネルエクスペリエンスを提供する準備は OK ですかジェネシスピュアクラウドの世界へようこそ ジェネシス、ピュアクラウド、思考のコンタクトセンタープラットフォーム電話、E メール、チャット、ソーシャルメディアなどを一つのツールでつなげますエージェントの力を引き出し顧客を360度から見渡せます必要条件が満たされれば迅速にソリューションを展開できますピュアクラウドはあらゆる規模の企業に向けたテーラーメイドのソリューションです ピュアクラウドは簡潔なクララウドプラットフォームです直感的で近代的なインターフェースすべての操作を一つのツールでエージェントやチャンネルも簡単管理リアルタイムで稼働状況を把握品質管理パフォーマンスインタラクションを管理バックオフィスとも完全連携 IVR の構築も簡単です iOS や Android にも対応ピュアクラウドを試してみませんか